皆さんにおなじみのですね皆さん左手使っていただいて「いっせーので」っていう「いっせーので」ポールもございます皆様も一緒に手を振ってお楽しみくださいといただいてりますそれではぜひ監督の皆さんも一緒に手を振っていただいて盛り上がっていただけたらなと思いますそれでは乗っていただきましょう青一斉の皆さんですどうぞ 開催誠に誠におめでとうございます。我々青や異性は静岡県静岡市を拠点に活動しております。この初？イベント私たち青や伊勢も2023年初演武となります。初吊るしでございます。皆様と一緒に楽しく。楽しい時間を作りたいと思いますので。 皆様五千円ほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。青柳星天の祈り。 スタート 先生。